バッテリーの状態が良好なのにセルモーターがちょっと重い最初の始動時にちょっと引っかかるような感じがしてきたらセルモーターをチェックしてみると良いと思います特に押し掛けができないスクーターや大型バイクについては早めの対策が無難ではないかと思いますバイクの電装系統をいじる場合はバッテリーの端子を外しておく 特にマイナスを外しておくことを習慣にすると無用なトラブルが避けられて安全だと思います習慣にしておきましょうこうですね無事セルモーターが外れたので分解する前に動きのチェックをしたいと思います必ず反動が来るのでしっかり押さえてくださいね回します 明らかに弱いといとう感じがします分解をする前にですね、えー、ここのこことここにアイ、えー、マークがあって組み立てる時にこのマークを合わせることが常に重要なので、えー、必要に応じてマークが分かりづらい時はですねここで何かマジックのようなものでこうアイマークを。 つけてしまうとあと作業が楽になると思います。それでは分解していきましょう。えー、こ, このネジはちょっとこのばこのセルモーターの場合は七ミリというちょっとちっちゃいネジを使ってあるので工具を用意しなきゃいけないかもしれません。で、えー、この 変な格好した、えー、このワッシャーのようなものの位置ですねこの平ったい方が平たい方が内側に向くとかここにオーリングがありますけどもこれとかのを、えー、忘れずに、えー、ちゃんと取り付けるようにしてくださいはい同じようにこちら側も取れました こ, こに o リングありますねこれなくさないように、まあ そ, うね、そしたら、えー、こちら側から外しましょうか、えー、ブラシがあるのはこちら側ですのでこちら側はパコッと外れるはずです、えー、パコッと外れない時はちょっとはい外れましたオーリングですね 必ず取り付けてくださいね。から、まあ、これは熟受け。えー、ここには後で、えー、組み立ての時にここにはグリスを軽く塗りましょう。そしてここで大事なのはこれですね。これの向き。今こういうこういう状態で入ってますよね。これ間違えるとちょっと面倒くさいんで、えー、これも向きを間違えないように。こうこう入ってた。こう入ってましたから。 これもこの状態で置いときましょうでここで、えー、あごめんなさいもう一枚ここに、えー、ベークライトみたいなもんでできた絶縁体と金属のシムワッシャーが入ってますこの順番もとても大事なのでこう今こういう状態で入ってましたよねここれもののままの状態で 取り付けるようにしてください多分なんですけどもここの本当はこの銅の色になっている部分がありますけどここにですねもっとあのブラシのカスがいっぱい付着してからこの刻みですねこここにこれもこの刻みがいっぱいあると思うんですけどこれにもこうブラシのカスが入って導通が悪くなって。 で周りが弱くなっているのではないかと私もあの実は電気はあまり得意ではないので、えー、正確なことは言えませんけどもこの辺をまずきれいにするということが大事ですで次はここも外しますここも外しましょうあ外れましたやっぱかった外れましたねこんな状態ですねこっちは永久磁石もうここにもあの電気が 入ってあの回、まあ、るタイプもあるようですけど、まあ基本的にモーターですから、えー、それほどあの大きな違いはないと思うんで、まあ注意点ですね。注意点というのはさっきのあの絶縁体とこのワッシャーの順番ですね。これのだけはもう特に気をつけていただきたいんで、そういうところで気をつければ他はあの比較的に似ている感じなので、えー、割とそんなに悩まなくてもできるのではないでしょうか。えー、次はこれが。 これががブラシですすねブラシここっっち側ずいぶん減ってますでこの車種、えー、こ, これマジェスティなんですけどこれの場合はこれアッセンブリーでしか交換できないんですけど車種によってはこのブラシ単品で取れるものもあるようです、えー、値段は 200cc クラスだと大体4000円くらいなんでセルモーターをそっくり交換するよりは、えー、だいぶ安いのではないでしょうか、えー、それではブラシのところを外していきましょう この部分もですね再利用するパーツもある可能性があるのでちょっと慎重に順番とかをですねやみこもにしないようにしながら分解していただきたいです押せるほら取れたでここにもベークライトがあいけいこれがこうありますねでここにも ここれれは取なないい、まあ、いいかからまままあこんな風についていますそしてここにあるゴムのオーリングとこれですねこれとこれこれとこれこれですねこれの向きも大事ですからちゃんと分かるようにしておいておいてください。 これで、えー、この写真の場合はこれで、えー、これアセンブリ交換になりますので、えー、新しいものに変えます、えー、結構ブラシこうやって見るとやっぱちょっと減ってますよねこっち側が特に減ってるような気がしますこんなふうになってるんですね綺麗なウエスの上にパコパコパコってやってみると これだけブラシのカスが出てきますからこの辺も当然この辺も当然清掃して組み立てます。